でかいやつ、これは嬉しいでしょうアニメートどうしたカメラオッケー、音オッケー、役者オッケーよスタートはいどうも皆さんこんにちは監督ラボの監督ですこちら、えー、アニメイトのお楽しみ袋ちなみに監督なんですけども2020年にこちら1回開けましてオーケーいきますよいカメラオッケー、音オッケー、役者オッケーよいスタートでアニメイトですね というわけで、1年ぶりの、違う、2年ぶりの再会となっております。やっぱこのね、ザ・福袋感のあるカラーリング、最高です。というわけでですね、早速今回こちらをですね、開けていきたいと思います。監督ですね、この1年、アニメをたくさん見ました。こんだけ見ました。 このアニメ知識かなり大好きな作品が多いのでできればこの中に入っていてくれたら嬉しいかなと思いますちなみにガッチガチに貼られておりまして中は見ることが全くもってできるちょっとなんか緑色の箱2000円果たして何が入っていんでしょうか結構重たいんですよねこれくらいの重さですおっ ま, あ、まあなんか入ってますねパワーを使ってねこれだというので取ってきたのが福袋となっております早速 一緒、ね、おおいっぱいあります重いやつからいきますかこいつだこの重量の半分ぐらい取ってますいきますはいというわけで「鬼滅の刃」ちコロリンボックス入れしかも監督の推しであるやばい名前忘れた最悪<笑>サビトと マコモマコモでございます。これは開けるでしょう。持ちコロリンはですね、初めて実物を目にします。こう開けると、えーでん、みっちりと入っております。123456。123456。ということで全員が入ってるというわけでしょうかね。ではですね、監督の推しであるマコモを一発で開けたいと思います。これですマコモがこれです。これ出てるやつが出てくるっていうわけではなさそうですね。一発で当てたいよね、どうしったら。いきます。いきます。いきます。で え、誰だっけえー、っと、あの、あのね、たまよさんたまよさん、ね、はい。結構、餅ころびででかいんだね。しかも、ふわふわ。ナビ、ナビ、ピリピリピリうわー、絶対いいっす。だ。やめて、やめて。これ多分ね、ナビにあげたら、1分でピっちゃぐちゃされます。2つ目に選んだこちらを開けていきたいと思います。じゃあ、マコモ、お願いします。面がついてるの てん。サービットでございました。ありがとうございます。というわけで、残り4分の1となりました。果たして、そろそろ当てていきたいところです。これだ面がなかったら魔法ではない。麺がね、てん。ン野でございました。めちなみにですね、監督がですね、初めてゲットしたフィギュアですね。なんかこういうちっちゃい UFO キャッチャーで撮ったやつが、なんと玄野なんですよね。<笑>えー、そろそろ当てたいよ。これ麺がね、て はいちょっと待って、やばいな。逆にこれで当てなかったとしたらすごいし、逆にこの最後の2つ目で当てるのも微妙なんだよね。上。まあ動画的にはもう最後にしてほしいんだけどな、ここで出たらちょっとつまんないよ。やべ、目あった。<笑>でゃじー、ま、こもちゃん出ました。ありがとうございます。好きなキャラクターでございます。ということは、えー、ラストは、ぐい。じゃん。はい。おー、白い。ちらっと目が見えますね。 はい、でこの時点でもう2000円のもの取れましたよね。監督的にはもうこの時点でもう動画を終了していいぐらいです。申し黒に決めてねば6個全種類セットをゲットしました。ありがとうございます、えー。しかも推しのね、マコもこのタイミングでゲットできるのは嬉しいです。では次いきたいと思います。でかいやついきますか。なんだこれ。ガッチガチのなんかね、アクリルだけどなんか四角いんだよな。じゃんえ、わからないなこれは映画。はいハリーマークスの10周年アニバーサリーリップリップフライムライブ、アクセサリーサンド。 はい、ちょっとわからない次大きめな箱デンお鬼滅の刃トレーディングアクリルさんのチャーム700円するやつですねこの時点で、ね、5、6、30だからもう3000円分でしょいやぁ、ほん嬉しい 炭治郎確定なのかなあ、これ、ボックスだ。ということはこれですね。4900円のボックスが入っておりました。うわ、めっちゃお得やん。はい。全7種が全て入っているというわけで、これは嬉しいでしょ。じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、この中で、推しである之助と、最近かなり好きになってきた禰豆子、一発であったいと思います。え、7個ありますので、この真ん中にあるやん。来いよ。はい。禰豆子、之助、ポンおし 速攻でイノ之助出ました。ありがとうございます。え、なんか結構猪之助手がいいんだよな。結構クオリティ高いし、しかも。全種類しかもゲットしたし。荷車を押しているイノ之助ゲットしました。ありがとうございます。じゃあもう次はもう禰豆子ですね。もう端だね。はい、じゃあ禰豆子出して終わっていきたいと思います。ドンうお無残来た無残様でございます。これだはい義勇さんとなりました。義勇さんでございます。っよし じゃあ次は炭治郎炭治郎行こうはっよし撤中率が高いです炭治郎でございます善一くんと忍さんですさあじゃあね善一やったいと思いますこっちですはいおなんかこの忍さん目の感じがちょっと違うのか雰囲気がいつもと違いますねじゃあラストははいというわけで全一でございますこれはテーマは何なんだろうな 今年のアニメイトめっちゃ本気やん。新品で勝つ鬼滅の刃でしょもう大好物でしょはい。では次行きたいと思います。おっきなやつ行きたいと思います。これはね、アクリルサンドかな結構これごっついアクリルサンド。じゃん。素晴らしきこの世界。アクリルサンドネック。あ、これ知ってるけど見たことないんですよね。いや、面白いのかな次。これもアクリル。アクリル多いよ。じゃん。あ、またさの。素晴らしきこの世界。これはもう見ろと言ってるようなもんだね。見ます。 次あとはもう怖いねあまだアクリルあるじゃん星のカービィビッグアクリルコルダー星のカービィか結構なんかこれおしゃれでいいね次あ、ペンがあるペンがあるよしペンいこうじゃん素晴らしくこの世界440円もする新品、うん、アクリルよくスタンドじゃんお気にちればトレーディングアクリルチャーム謎解き ク, クローズド商品いいねじゃんあれあれえ どういうことだこれかぶったのかな同じ絵柄だええー、ありがとうございますいいよ決め続きにはね今回のアニメとめちゃくちゃいいね何かふにゃふにゃするでんえっ、ー、と落ちこぼれフルーツタルト緑へも1200円なんフルーツタルトっていうアニメですねちょっとこれ知らないんですと気になりますた後で調べてみます次あクリア入りいきます、えー ああああああああ。カラカイ上手の高木さん。え、このアニメも気になるんだよ。これね、結構監督最近感動系のね、マット動画っていうのをてですね。これ出てくるんですよ、ね、結構。気になる。ちょっとこれもチェックです。次。まあ、あとは小物系ですね。なんかペコペコする。でん、でん。おそ松さん。トレーディングカーマッキー、さじゃん。おそ松さん。えわ、ー、かりません。次。あ、クリアファイルみたいなもう一個あった。でん、ん。 あーこれ見たいんだよこの素晴らしい世界祝福を、まあ、魔法系なんですけどもいやこれ見ようこれ見ようどうしたり次いや今年アニメイトどうしためっちゃいいやんデンアライブソアラマスクケースこれどういうアニメ、えー、ちょっと後で調べてみますありがとうございますマスク収納ケース実用的次あと2つでございますねあこれ缶バッチデ えー、とエリオ・ライジング・ヒーローズのバッチでございますあでも知らないキャラなんでねはいあーなるほど名前が分かりません次ラストテンテンアズール・レーンあこれね監督ががっつりアニメにハマる前に見ていたですねテンえー、名前が分からないけどもありがとうございます というわけで、アニメイトからでございます。今回、めっちゃいいね。監督的にめちゃくちゃ嬉しいのが、え、まず、この、ちコロリン3がもう全種セット、めちゃくちゃいいよ。そして、こちらも全種セット、まあ、これだけで5000円ですからあとは、まあ、マスクケースは普通に使えるし、気になるアニメが来たんで、ちょっとこれはね、早速ね、この素晴らしい世界を見たいと思います。この作品、これ見たいです。で、あと、これ、これを見ます。防衛なんで見ます。はい。というわけでですね、アニメイト福袋2022、今回購入したのが、 のテンポのアニメですめちゃいい。はい。というわけで、このチャンネルではですね、監督が大好きなものを中心に徹底的に紹介しておきます。と最近、福袋動画をです、ね、大量に投稿しておりますので、福袋興味がある方はですね、チャンネル登録をして、他の福袋開封を見てください。ちなみにですね、今年で3年目となりますので、福袋動画だけを集めた最終リストも下に作っておきます。リンク貼っておきますので、興味がある方はぜひ、年末年始、年末は終わった年始にですね、お時間ある方は見てみてはいかがでしょうか。では、また次の福袋動画で会いましょう。 このね、作品ね、えこうじゃスクロールな、この、はいえ、そこじゃなくて、じゃちょっとまず最初のメで、面が出てきたら、もう魔こまだよね、湯郎のキャラいいよね、湯郎と玉屋さんのコンビめちゃくちゃいいよね、俺の中でね、監督一番好きなのはルイですね、ちなみにこのモチコロニーってこれ、いくらすんの売ってるけど見てこ、見たことないんですね、福袋だ、ラブレット部屋。